手もできてーあれあれ手は手ーあ、ま、た行っっっっ行行ちちゃったっちゃったたみんなりがとうおい父さんね。 ワンちゃんネコちゃんと仲良く暮らすための30分番組「ネコワン」ネコワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。新年一月号今年もよろしくということで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 国道56号沿い伊予郡正木町神楽動物病院は猫ワンを応援しています急急ぐよ急ぐよよやってきたのは松山市南白水のアジシリティ用特設グラウンド<笑><笑> 毎週ワンちゃんの障害物競争アジリティの練習を行っています元気よく走っているのはラブラブドーーールレトリーバーの小町くん7歳食欲旺盛なこまちくん頑張るとおやつをもらえるアジリティの練習が大好き やっぱり最悪松本先生から細かくアドバイスをもらいますさあコマーシャルの後はワンちゃんの新春隠し芸披露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 病院に連れて行くのが大変な時は私が往診しますお気軽にお電話ください小町く、えーえーえー、んは何をしていただけるんでしょうか本当にちょっと何もできないんですけど、えー、一応ごろん一回だけこう 横へ向けるということと、はい、あと足広げて小町あのここへ収納っていう風にここへ入り込むぐらいですかね。<笑>はい。ではお願いします。<笑>ます<笑>小はいはいはいはいはい小町はいゴロンゴロン。ごろ ももううこれだけなんです一<笑> 回, 回いいででででですすすすかささんんん禁止っちははいいいい ン, ゴロ ン, ゴロンあそうう素晴らししし<笑>せるのは難しいんでしょワンちゃんにとってそうそうですね今度ね。 収納しまもういっかなもう回いいですか、はいはいはいはい、見たい<笑> 早すぎて安いってもうもう一回しましょうも う, 一回もう一回いいですか、はい、じゃ今度スローで見てみましょう ス, スローで、うん、小町修奈<音声>素晴らしいありがとうございますいやいやいやじゃ小町くんの今年の抱負を飼い主さんの抱負も聞かせてくださ い, い<音声>えーっとですね<音声> まあ、まず体が一番なので、まあ、私もちょっと年があれなんですけど、一緒に頑張れればと思います。はい、今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい<笑>っとっとうーん、かね、よかったね。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 自然を取り入れたサービスや、ワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー犬の障害物競技、アジリティの練習メンバーが、新春隠し芸を見せてくれる、猫ワン。続いては、ゼットくん。 今年も一年引き続き頑張ります。よろしくお願いします。はい、セットお座りセット、セット、はい、ついて。今日どんなものを見せていただけるんですか。えっ、ー、と二つやりたいと思います。はい。えっ、ー、とゴロンと何でしょう。こんにちは。お楽しみです、はい。お願いします。 待てよはいはい、あげて。 ですですはい。ははははははいいい、はい、いい、はい、ままねはいいいい どうやって教えたんですかありがとうございます。今年はよ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 続いての隠し芸はコナンくんとランちゃんの隠し芸小道具での演技ですはいこれは犬用の地域玩具です今、えー、とペットショップでも売ってますし通販でも売ってるんですけどもここの中におやつを隠します。で犬の嗅覚、匂い と, あと えー、足手を使ってうまくこれを開けてそのおやつを食べる探し出すという脳、はい、トレにもなるし運動不足の解消にもなるし留守番勝ちの子たちには家の中でもできるのでこれを今やり始めました愛用してますパパがいつもトレーニングしてくれてるのでパパ登場パパ登場ないよないよないよな 耳毛が邪魔になるのではい、パパ登場まだよラン耳毛を抑えてえはい、スヌードをしますはいではコナン君とランの一発芸チャラララララララどっかなないよないよ あれ、<笑>あれ、人の分まで、人の分までいっちゃいますね。どこかな、あったー。口で開けるんですね。手で開けてる。<笑>こんなのそっち違うでしょ。 が張ってるのも幸いしてます、はあ、そうですね<笑> OK ですありがとうございました と, まと盛り上がらなかったです<笑><笑><笑>地味な大丈夫で す, 夫で す, 夫ですありがとうございます<笑>大丈夫です<笑>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 待待待待て待て<笑>待ててじゃあっい<笑>けたけど。<笑> 説明してもらっていい、ずあの今日の隠し芸のはい、タッチをして、はい、一周回ってみますそして、はい、あとは、はい、エイトとそれウォークをやってみますエイトエイトといウォー ク, ウォークをやってみますねはい、お願いしますあ、はい、なんか小道具がそう、パパさん の, あの手作りでございますえー、すごいですねはい、いくよーいくよータッチお茶、タッチ そう、いくよ。こっち、よしゅう。くるくる回ってる。そうです。すごい。じゃあ反対回りしてみましょうか。いはい。こっち、こっちを。はい、あて。そう。これ足だけを使って回るって。っそうそうなかなか後ろ足ではね、なかなか大変みたいですよ。えー、先生に教えていただいて、えー、動画で。すごい。はい、ありがとうございます。<笑>すごいですね。はい、あロうこいで。 はいでは次ははいはいトやってはますエイトはいはいはいてよ は,、ね、はいあいはいはいはいはいはいはいしいゃあ、次はウォ ー, ク ー, クークはいはいはいはいははいはいはいはいはいはいはいはいはい 待、まあ、てーほっ、ほっ、ほっ、ほ、は、っ、い、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ついて、うっ、ん、行こうはい、おそばちでございます<笑>素晴らしい、ありがとうございます<笑>バロン君と飼い主さんの今年の抱負を聞かせてくださいそうですね、えー、ちょうど10歳になりますので元気にまだ走れますように私も一生懸命、あの、努力して体力をつけたいと思います いいお返事だ<笑>頑張って頑張って ね, ってねありがとうございますリアでありがとうございま す, <笑>いま す, いますお父さんも小道具ありがとうございますありがとうございま す, いますどこの小道具もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに市や町の役場愛媛県動物愛護センター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 うーん猫はワンちゃん新春隠し芸続いては松田翔太コーチの愛犬ヤマトくんの登場、ま、それではいや松本先生、はい、なんという隠し芸をえっとお片付けですお片付け、はい、ボールを、はい、あっちの箱に片付けに行きますヤマトくんがはいあらそれではお願いします 空振りもあるすみまわらんすけ。わからんけ。できた。よっしゃ。ご褒美。もう一回。カチカチ鳴らしているのは、これ、どしてください。はい。これは、ど、なんですか、ちょっと鳴らしてもらっていいですか。カチって、何か、しつけで役に立つんですか。そうですね、クリッカーっていう道具で、はい、犬に正解を教える道具です。音で。はい。 成功したら、ご褒美が必ず1個以上は出てきます、はあ。その音っていうのはどういう役割を。で人で言うよしとか、いい子だねとか、グッドとか、その。はあ、えっ、ー、と、音での代わりの機械的な音です。へえ。じゃ、もう1回だけいいですか。はい、しまって、<笑>すいません。はい。 片片付けあここがい、はい、片付けけあ、<笑>おいゃんおかまどくんと一緒に今年の抱負をお願いします。 えっ、ー、と、もう十一歳、来年十二歳になるんで、はい、健康に生きてくれれば、嬉しいです。<笑>何もできなくていいです。<笑> は, い、はい、ありがとうございました。散歩の時は、リードを外さないようにしましょう。伸びるリードも、犬嫌いの人にとっては恐怖です。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 最後に登場してくれるのは花ちゃんチューで挨拶してくれましたもう大したことはできないんですようちの子いいんですよ存在だけでも素晴らしいアジリティする時点でもいい、うん、おい で, お, いでお母さん今日は何をしていただけますか今日は、ね、あのティッシュを取ってきてもらおうかなと思って、うん お母さん自分でれればいいいのの<笑>それがなかなかかね<笑>、動きの素早子にってもらおうと思ってて、ね、できるのななできるか な, できるのか な, な汚れたよ、うん、汚れたお母さんティッシュ持すごくないですか こここさん、んああああ、あ、あのでももテテティィィッッッシシシュュュが出て<笑>ててててききた<笑>もう<笑>あーありうう一回持っっととととよ、こごと使いいなよってことですね、すごいですね。 なえらかったたね、うん、どうて教えたんですわいっこーでてやってださ い, はーい<笑>はなかわい子は これそう、自分の呼ぶよね、可愛 い, い子よねあら、可愛い子はあら、かわ い, い子 は, い子はそうよねってやるんですねそうなんです、えー、そんな、よう、しつけられますねいやいや、すごいこんななおやつをあげ た, ために、こんなしょうもないことをやったぞはな<笑>、いくよくる、はい、ーりくるりもう一回いくよ、すごもう一回いくるりくるり、えー、ちょっと、み、え、な、ー、ちゃん、えー、すごすぎる、はいえー し は, はいス<イエ>よすご い, あーすごーい あ, らあ、向こうにもある向こうにも。おお、これも大丈夫ありがとう、えーえー、ありがとう。あなオリコ。皆さんお片付けができますよ。えーえー、実用的。<笑><笑>すごいじゃないですか。か、えー、もっと遠くでも撮るんですか。もう本当ですよ。本当。ど う, うかな。家でできますしか。ティッシュ、ティッシュ、ただテシュ。 持<笑><笑><笑><笑>、ま、っててきは本当おかありね。<笑> 赤組の大取りを務めてくださいいまました<笑>ありがとうございますお花はどこは い, い花お利口の花ははい、はい そうです。す<笑>素晴らしい。<笑>またさっそう。オリコンの花は、はい。そうですすごいですね。<笑>あいこさんでしたね。花、あのとこにティッシュがある。まだやるの？<笑>やるの？あら、ティッシュ持ってきて<笑>。ティッシュがない花。ティッシュはティッシュ。<笑> <笑>ティッシュは。はいティッシュ。ああ、そうか。ああ、リコやね。よしよしよしよし。ああ、よかったよかった。じゃあ、お母さん、はなちゃんとの、はい、今年の方向をお願いします。そうですね。あの、健康で、うん、あの、楽しく。 アジリティもぼちぼち楽しみながらえ来年も再来年も長生き一緒にいてくれるように長生きしたいなとしてほしいなと思います。私も長生きします。はい、一緒に長生きしたいな<笑>。ありがとうございました。お片付けありがとうね。猫ね。猫<笑>やった猫、ね、だね。すごい。おー おおいたまらんうどうもへ。おやつはいつもどんなのが食べ好きなんですか。結構肉 系,、ね、肉系が好きですね。あのね、砂肝とか。はい。牛肉も好きですね。だからもうあんまり脂肪分がいけないんで、ちょっと一回。湯がいて油を落としてから、ちょっとボイルして。ボイルしてから焼いて、で、はい。 でもあ、んまり食べさせたら、当たり前になっちゃうん で, うで、ねうん、うん、こういう特別なイベントの時に。それを出してきます。はい。ありがとう。<笑>ありがとうございましたもう一つ。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。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 以上をもって買いましょう旧国道百九十六号沿い伊予北条駅より車で三分松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています猫ワンそろそろお別れだよ